<笑>志村様が探してるハーンが城を奪ったらしいね竜蔵を信じたばかりにみんなはかられた残ってくれたのだなまあね褒美についてお父上に話してくれ志村様なら資格だよ島を出たいか 私の居場所はないからお主がおると助かるのだが志村様がいるだろう何言ってるのさ猛子は兄弟だからな志村様によろしく。 神うん、待っておった必ずや藩を討ち取り龍蔵も成敗するやつらの首を城壁に掲げてくれよお前には期待しておるぞ無論です捕虜になった時お前の所業を聞かされた。 その用は非道で誉れはないとお救いするため仕方なく分かっておる深く感謝はしておるがその道を歩もうとは思うな我らは民を導かねばならぬ まずは島を救おう武士らしくユナの件ですが私と叔父上を救ってくれました操の望みは無事に本土に渡ること船を一層やってもよい我が城を取り戻した暁になありがたく存じます半時後に立つ承知しました 話を聞いてもあるか酒い見事な戦いぶりであったぞ先生のご助力があってこそして巴の消息をしまで。 儲くに手を貸す弓取りの噂があるえでしょう海岸近くの野営に赴き話を聞くつもりだでは後ほどお供いたしましょう また頼むぞ 志村様は何てお主が城の奪還に手を貸せば本土へ渡してくださるそうだそんなの知ったこっちゃないよ皆の命がかかっておるのだお主が武軍を立てれば道は開ける良いなさあ酒井行くぞまことの武士だね絞り取ることしか頭にないんだ 指すは豊玉だよし橋は行けるかならば森の古い隠れ道を使おう行くぞ叔父上もっと早くお助けできれば何を謝ることがあろうもうこの非道な所業に。 おじゅうえの身を案じました<笑>もう子供が玉になろうとわしの心は折れぬわ言葉を学びおじゅうえを生かしたなぜでしょう本土信攻に協力しろと言ってきよった褒美は遠見と権力に女だおじゅうえに味方を裏切れとあの侮辱だけでも生かしておけん時にユナとはどのような女子だ 勇気と忠誠を備え腕も立ちますなりわいは野党だと聞いた大義に応じる者を手放せとおっしゃるのですかあやつは勝利を求めておらぬ褒美だけよ厳しい戦になろう味方が頼むに足るかを知らねば私がお支えしますユナモかつてこの島は混乱を極めたそこに秩序をもたらしたのは 他でもない我ら武士だ民に見せねばならぬ我らが島のために戦えることをなお前は一度故郷に戻り殿下の鎧を受け継いではどうだ私には時期尚早かと亡き父も喜ぶぞ の見をてはかがり火台は敵の手にに再びびしハーンに見せつけてくれる民も喜びます島中の「かがり火台」を全て取り戻す。 ・何用でもまい王子の大軍が来てるよ早くも持ってる逆手に取ってやろう弓を構えて。 大義を分かってくれたか私はこの島を出る鷹も一緒にまだ住んではおらん参るぞかがり火台の火を灯し金たぬきの勝利は始まりに過ぎんと猛虎に示す 待っておるがいい来てくれたのだな見事な足止めであったぞ当然の行いさ志村様お主のような武人が多くおればいいのだがなその目を開かなけりゃ見つけるのは大変だろうけど 申したいことはそれだけか我らはかがりたいに参らねばならん槍川には兵が大勢いる壁が抜かれてなけりゃねかつて槍川家の反乱を治めたわしは恨まれておる知ってるあそこで育ったからだから盗みがうまいのだなユナはとても口の立つ女です助力するよう説き伏せられましょう よろし酒井と共に兵を集めろさすれば本土への船を調達してやる弟も一緒に元槍川で待っておれ恩に切るよ 我らの意を示してくれるハに見えるでしょうか見えるとも志村の城を取り戻しましょう そして猛攻を打つ誇りある武士らしく里に戻り殿下の鎧を手に入れ槍川を味方につけよわしは将軍様に援軍を請ういかに下踏みを送るのですわしの知り人を頼らねばならぬが麦谷におる五郎という名の船乗りだ では私が探しましょうならばわしは宿営で待っておろ離れることになるなくれぐれも用心しろ必ず生きて戻れ堺様牢に捕虜がおりました宗兵のようで お話をしたいと総兵だと承知したそこの神社は猛虎どに壊す奴らが座島に来る前はせっおっ酒井様おかげで命拾いいたしました そうだと聞いたが杉寺です駒田の剣を耳にし猛虎と戦うべく馳せ参じましたしかしこの地で会えなくもなるほど何があった不意打ちに会い生け捕りにされ土浪に押し込まれました飯もなく 一寸先も見えぬほどの暗闇でまずゴンが連れ出されあやつの怒号が聞こえましたほどなくして悲鳴に変わりそして人が焼ける匂いがその後、奴やつらはついに私の兄エンジョーエンジョー 守りでもそのような最期をきそうだったがよき兄でしたお主は範代と申します 6人が入るかという大きさいいえ10人以上いました少し歩こう見せたいものがある豊玉からの旅路どうであった口寺は無事です赤島の久須氏の村も麦谷も猛虎に抗っていると聞きます いい日和ですここでよい敵は何千にも及びます志村殿が戻った今我らは勝ったも同然 戦に加わらぬか杉寺の僧たちならばおそらく一日で召集できます火星により皆で猛虎を海へ押し合ってやりましょう亡くなった兄君や僧兵皆の敵を取るぞ敵討ちではなく平和のために戦います クスシを救うため赤島へ参ります折を見て酒井様もいらっしゃってください方針を紹介しましょう島で一番のクスシだと言われています赤島で会